ではみんなで楽しく踊りましょう。構え。いい頭の上で、そうそうそうそう、はい、そうそうそうそう、そうそういうわけ。はいホーホー Okay.、Yeah. What?、Oh も っ, も, っもっともっともっともっともっとせーのはいこちらのランド局はですねお隣の神栖さんのえ曲でございましてぶっちゃけ祭りという街全国的に有名な街でございますえこちらの総ランド局でございます元気よく 緊張で決めます。オープ ン, ン, ン, ン。はい、ええー、共演さんと緊張会。さんと、秋の共演でございました。ありがとうございました。<笑>ありがとうございました。